芸術はよくわからんが俺は自分が好きな絵はわかるぞ売れる絵だこれからギャレリーに戻るぞパンフレットには芸術の文化的な樹情性について書かれているがもっと樹情なのは金額について書いてあることだとってつもない値段だ一線のようにやり方は任せるトーマスクロンよろしくセキュリティの目をかいくぐるかオスロンの素人花火みてに派手にやろう 持ってるだけ持って車で空かるぞ。